お時間になりました。発表時間は三十分です。それでは、おまさんを拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、パイソンで始める地理空間情報ということで、えっ、ー、と、おまが紹介させていただきます。えっ、ー、と、今日の発表は、えー、まあ、の、地理空間情報って、あまり馴染みはない方がたくさんいらっしゃると思うので。 今日の内容としてはすごくやっぱり初心者向け、入門向けの内容ですので、その辺はご了承ください。えーとはいえー、と私はふ普段こういった意味で、地理空間情報を扱うような仕事をしています。まあえーとまあ、詳細は他にもこのリンクがあったら、もしご興味があれば見ていただければと思うんですけども、えーとね、活動として、ね、こんなことを私はやっています、えーと。参加型データ社会ということで、まあえー、データをみんなで作って、えー、作りたいとか、使えるような社会にしていきたいみたいな活動をやっております、普段は。 これはコミュニティの活動ですね。それで今日のセッションの内容として、まあえー、と最近、そういった意味ではあの国土交通省とか 3D 空間データとかこういうしてるんですけども、まあ、それをもっとみんな身近にこう使ってほしいなというところ を,、えーえー、を少しの増えている部分を紹介をして、えー、と結構あの細かく説明するとものすごく時間がかかるので30分ということであのサマリーと触りだけですねなので、えー、とリンクとかそこ の, あの細かい内容はそちらの方を見ていただけるとよろしいなかなと思います。で 一番最初にあるのは地理空間情報、よくは地図とか地理とかそういうこともあるんですけど、地理空間情報って何だろうなということがあります。これは国土地理院のホームページから持ってきたんですけど、割に固くなんだか分からないように書いてあるんですけど、まあ、要約するとです、ね、地理空間情報って位置、要は緯度経度みたいな位置を持ったデータと、あと そ, れにその位置に関連したあのメタデータとか関連付けた情報を使うことを そ, そういった意味で位置データとかそういう地理空間情報データと言っています。あと最近 よく言っているんですけどメタバースという言葉がよくあると思うんですけれども、じゃあデジタルツインとメタバースって何が違うのというところがあるんですけれども、一つ、デジタルツイン、最近のそういった意味では 3D 空間で言うと、デジタルツインって何かなっていうと、一つはあの原衰大の縮尺が1分の1のデータ、要は何分の1でなくて、本当にリアルなデータということになります。 ちょっとメタバースとデジタルツインを比べると、まあ、デジタルツインというのはあの実空間のデータをそのままコピーした、えー、実際のデータということなので、そういった面ではあの街のシミュレーションなんかを使ったりする、でメタバースというのは必ずしも現実空間を再現しているものではないということがあって、まあ、一つはコンピューターの中の 3D 空間データだったり、あと最近ではコミュニケーションを使うようなサービスとかプロダクトが生まれているものが結構メタバースというのかなと思っています。なので、えっと、特にう 3D 空間 っていうのはデジタルツインのデータということを持っていただけますなのでリアルな街のデータということがありますでここはちょっと基本的なところでこれ昨日もあの発表されてたと思うんですけども位置情報のデータの3要素ってよくあるんですけど要約をするとこのポイントとラインとポリゴンですね点と線と面でこの集まったデータが続入地理空間のデータというところがありますそれと あとよく皆さん子供の頃地球儀とか見たんですけどあれ丸いですよね。実際の地球ってそんな実は丸くはなくてよく表現されるのがじゃがいもに表現されるんですね。要は表面はゴツゴツして起伏があったりっていうのと鍼灸、えー、ではないっていうデータです。でこれをちょっと輪切りにしたりしたらこの横みたいな図で、ね、こんな感じです結構いびつな形をしているんですね。それを緯度経度で表現していこうっていうと結構なかなか無理が出てくるようなことがあるってことをちょっと考えて頂ければ。 でそこで出てきたのが、えー、とこの地理空間データというか。<笑> 必ず迷うとこがが出ててくる座標言葉で大体これなんだろうなって要は新球ではないデータを使う上でやっぱりどうしてもそういった意味では緯度経度みたいなとか座標をつけていこうっていうといろいろひず、えー、みが出てくるなのでこの「測地系という考え方要はゆ地経」って何かというと井度経度を表現するときにこ う, いうこういう前提で、えー、表現をしてますってことを表現したのが俗に測地系という要は、えー、よくあるんだ地球の中心ってどこが中心かは 分からないので新旧であれば1個決まると思うんですけどあいびつなじゃがいもみたいなところと本当の重心地っていうのが結構こうずれたりする。 というこころがあるので、そこはどういう前提で測ってますということを出すのが測地系であと座標系というのは実際にその原点をどこに持っていくかとかあとはその座標の単位は結構出てくるのはメートルであるのか、緯度経度の何度であるかとかそういったところをするのが測地系と座標系なのでそういったのはこな地理空間系のデータを使うときに結構ここら辺を意識してもらうと迷わないのかなということがあります。それとあと 地 図, 地図を表現するときにあと図法、投影法というのがありますで、これ、なんでこんないっぱいあるのかなというと、結局、どうしてもいびつのじゃがいもを平たい紙の平面にしていこうといろんなところうずれが出てくる、なの で, そこで、そのときにまあどこを諦めて、どこをあの中心に見るかということをいろんな地図はこういった静止で見たり、投影法で見たりすると い, いのは結構国連のこの旗のの旗真ん中の地図がこれもあの、えー、と。 方位図法っていう要はこれは正距、えー、などで距離が各点から各点の距離が正しくてなおかつ、えー、一番下のそういう、えー、と方位図法などで地球の平面に上から平面を見たつみたいなところですねなので結構だからそういったよ地理空間データを使うときにここら辺の意識も必要で面積がこの、えー、と地図が面積が等しいのか距離が等しいのか、えー、と方向が等しいのかよく船とか飛行機だとやっぱ航行が大切だったりの方向が正しい 地図でなきゃいけない、かつ距離もやっぱり正しくないみたいな、そんなところがあるので、実は地図空間データを分析するっていうところでいうとあの、よくある Google マップというよりは、こういったところの図法を用いたものを表現したりすることが多いです。 でここら辺を流していると大体30分で絶対終わらないのでこれはあのリンクを貼っておいたので皆さん、ここら辺を見ていただけるともう少し詳しいところがあるのかなと思います。で、一番下はこれ、最近、地理の先生、チリって高校の地理 の, の先生集まが集まって、えー、とこんな地理、えーえー、の教材サイトと共有サイトって先生たちが作っているんですね。これなんか高校生向けのやっぱり学習よ 学校のデータとして使えるようなデータを全部やってるこういったものは初心者としてはすごく分かりやすいのかなと思っているのでこの辺りを見ていただけるとよろしいかなと思います。早速前段が終わってですねえ ま ず, まず最初にまあ簡単にじゃマップをまあ実際に表示してみようかなということでちょっと競売用意していたのはえっと今日は一番簡単に出せそうだなということでえどちらか と, いうと Google コラボレートリーで出すような地図ってどんなのがいいかなってことでギーマップとリーフマップっていうのをちょっとご紹介をしたいと思いますでギーマップとリーフマップって要はあのインタークルにできるそういうあの。 ジュピターとかで簡単にやっぱり出せるような無料のオープンソースの Python のパッケージです。で、これを使うことでよって簡単に地図が表示できるということになります。でもこれはあの元々作ったらこのテネシー大学のこれは准教授のこのウーウー博士が。 これ多分学生向けに発表し作成したのかもしれないけどそれが作ったものでこれはもともと全部この先生が作ったようじゃなくてもともとあるそういった意味でパ Python のそういった意味では地理空間系のライバリーをラッピングをしてもっとそういった意味で Jupyter とかに使いやすくしたようなパッケージに う, う GEE とか l e a f が作っていうのがあります。 であとギーマップとリーフマップって2つある時は何で2つあるかっていう と,、えー、とギーマップっていうのはどっちかというと Google アースエンジンが使えるようにしているのがギーマップでそこから Google アースエンジンの部分を抜いたものに対してからリーフマップみたいなものですねそういった意味では、えー、とギーマップよりリーフマップの方が少し軽量で分かりやすいものだったりするので、えー、一番最初使う時は多分リーフマップでやるといいのかなと。 でやっぱ大学の先生なので、ね、こういった意味では教材がすごくやっぱりこれは豊富に揃っています、GIMAP もこれは、えっとねえっと、YouTube でちゃんとあの、えー、説明がありつつ、ドキュメントもしっかりしているというのとあとサンプルコードもふんだんにあるということ で, でこれのチュートリアルは結構、ね、チュートリアルいっぱいあるので大変なんですけどこれをやると、最初にそういった意味では、えー、地理空間で地図を出すようなものがすごく便利なのかなと思います。 で同じようにリーフマップも、まあ、やっぱり同じようにあってそれは動画とドキュメントも豊富にあるので、えー、っと必要なところからでもそういうノートブックで再現したりすると出るのかなというのでぜひ何か少し興味あればやってみていただければと思います。で あとはまあ簡単にそこから抜き出してきたけれども、PIP であったり、コンダとか、どちらでもインストールできるようになるので、こういったパッケージをインストールしていただければいいと。でリーフマップもギーフマップも大体同じなので、必要なのが例えばリーフマップもギーフマップも入れたあに、実はバックエンドで動くパッケージもね入れていただく必要があって、後ろで何を動かすのかなというところを意識してやっていくといいと。 ケプラとかパイデックとか、そういうものをバックエンドで使うときに入れるような例になります。じゃあ実際に出してみましょうということで、えー、と一番最初にこれは Google コラボラトリーで出したでこれがえっと実際に出した最初にまあ PIP でリーフマップをインストールした後にですね、っ、えー、とインポートして実際にマップを表示する表現がその真ん中の1行ですね、1行でだいたいどこの中心でこの地図の大きさをいくつって指定をすると、こんな表示がポッと出てきます。 でこの表、えー、と地図は、えー、とインタラクタブに、実はここに判、えー、例とかそういういコントロールボックスが出ているのでこれをいじると全部地図が動いたり線を引けたりとかそこまでできるので通常に地図1枚出すよりも、えー、表示した後に、えー、自分の好きなように拡大したり縮小したりみたいなそんなこともできるような地図が大体リーフマップと1行出てきます。 じゃほか、えっと、にないのかなというので、今度はちょっと、えー、ジオジェイソンのファイルを、えーっとね、これは ジ, ジ, ジオパンダスで読み込んでそれを表示したこれは大体3行でできてますね。で3行でやるとこれ、これは川崎市神奈川県の川崎市なんですけども、地図を出して、そこにジオジェイソンのファイル を,、えー、ラを表示したのがこれです、これが大体3行でできます。 で実際にじゃあ今度はデータを出したいなというと今度は CSV ファイルをちょっと異経度経路がある CS ファイルを読み込んでみようということでこれをやっていくと。で同じようにえ 地図を出して、ジオジェイソンでこれは行政会ですね、川崎市の行政会を出して、最後、CSV のところで実際に緯度経度があるデータを読み込んで表示をしたと。なおかつ、このマーカーはクラスター表示しているので、実はいっぱいこう、えーと、マーカーがいっぱいこうやって混雑しているのとか、全部こうやってまとめて表示するような、そんなモードで表示しているので、実はこれだけでも倍に便利にいろんなものが使えるのかなというところですね。で なので、逆に今度、バックエンドのところ今度、ケプラーに、ケプラーっていうのを上げて、これも大体5 行, 5行ぐらいですね、5行ぐらいでできます。で、こうすると、ケプラーが実は、これ、Google コマレートの中に実際に出ていて、これはダッシュボード的に使えるものなので、自分で好きに色を変えたりとか、判例を出したりとか、そんなこともできている地図がだが大体5行ぐらい で, で。なおかつこれは えー、2.5G になるのでちょっ と, こうえと傾けたりしてちょっとあの 3D っぽく出すことができたりとかあと出来上がったものは実は HTML に出力ができますなのでちょっとここで作って HTML に縮力してなんかウェブサイトに貼っただけでも同じものが大体 HTML ファイルで出来上がるのでちょっとした分析したからデータ表示したりもはえーなんかホームページ作るよりもこれでやった方が早いかなっていう感じがありますで今いしょで、えー、と今この手順 10分ぐらいですね で, で次に 大体今はなんだいたい普通に地図を出すような形ですね。でそれだ と,、えー、とその感じで数行でできるのでぜひ自分が出したい地図実はこのリーフマップもギーマップも今日で紹介しきれないぐらいたくさん機能があるので、えー、先ほどのあのドキュメントとかチュートリアル見ながら自分が好きな出したいところを出してもらえればなと思います。で次に、えー、とまたちょっと今度は、えー、とリーフマップから少し離れていって今度は3次元の空間データもちょっと出してみようかなということで、えー、ご紹介をしたいと思います。 でちょっと今日の名目としては、えー、と3次元空間データの中で割に、えり、ー、に一般的になっている天群データというものを使います。でそのその後に3次元データのファイルって、さまざまなファイルの形式があるので、その中で、まあ、一般的な、代表的なファイルの形式のご紹介をして、あとはデータ処理をするときにも、さまざ、あ、まなツールを使ったりするので、こんなツールが便利だよというオープンソースのファイルをご紹介して、最後にそういった意味では天群データを使ったデータをちょっと表示をしてみようと思っています。 でまずもともと天群データは何っていうとか簡単に言うとえっ、ー、とですね点ですね点のえっ、ー、と位置情報要は x y z のポイント情報を持ったプラスえっ、ー、と色情報がついたつまりドットドットですねドットに色情報がついたようなデータを天群データと言いますで実際にはえっ、ー、とこの点をあの、えー、これはあの 測量とかする時にも 使, う使ってるんですけどものすごい数の点をこう測量してレーザーで当ててこう測ってるんですねそれをどんどんどんどん再現していくとこんな感じになっていくで一番皆さんの身近なところですこういったドット絵っていうのがあると思うんですけどそのドット絵がものすごく細かくなったデータみたいなところがある最近そういうデジタルデータとかそのデジタル写真も結局このドットの集まりで表現しているのでまさにこれをえと集めたものが天群データになっています なので実際にリアルなものではなくてもっともっとこれそうではなくてもっと密度を濃くしていくとそういった意味ではリアルでデータになってきますけれどもただその反面やっぱりどうしても点の密度を高くすればそれだけデータのものサイズが大きくなっていくのでこの電群データ割りギガとかいうのは当たり前のようにファイルサイズがあるようなそんぐらいのデータになっていくので結構まあもの 実際に使うときはこのデータからやっぱり少しまびいたりとか最適化をしたりして使うことなんですけど大元のデータっていうのは結構大きなデータだったりします。であともうううつやっぱりそういうドット絵 だとデータとして使いにくいのでそこでまたちょっと変換をしてあのメッシュ形式に変換をしてデータ処理とかする、まあ、メッシュ形式というのは三角形のポリゴンみたいな形ですね。ドット a からそういうい三次元のポリゴンメッシュをやったりとか文字とかテクシャーを貼ったりして実際にあとは三次元のモデルにしたりしてそこであの例えば、えーそうですね、あのデータ処理をしたりあとは加工をしたりみたいなものをどっちかというとメッシュ形式に変換してやることが多いです。よいしょ よいしょでえー、とでここ で,、えーとですね、よくあるあのこの3次元データだと結構迷うのがいろんな形式があります。で代表的なところで言うと、えー、とまず天群データはラス形式というの は, うのこれはあの国とか自治体が出している3次元のデータはラス形式のものが多いのでラス形式というデータ、あとあの PLY 方式というのはポリゴファイルフォーマットってで、このラス、えー、データというのは割にサポートしているツールが結構あの。ん、え、で、ー えー、あんまりこう広くサポートしていないのでよくあるのがラスから、えー、PLIO に変換をしたりしてそこから、えー、と他のところに持っていって SL、まあ、とこ下のそういうメッシュデータのオブジェットとかそこに変換をして使ったりすることがします。であと、えー、ちょっと LAZ ってラスデータのこれを圧縮したデータなんですね要は天群データは先ほどみたいにあのすごい大きなデータなのでそれを圧縮した形式しからラス形式っています。 であと、え注意しなきゃいけないのはラズに関しては、実際の中を見るとテキスト形式とバイナリー形式があります。要はテキストで実際に本当に XYZ の座標が書いて、色が書いてあるって形式のファイルと、えー、そういうバイナリーになっているので、ヘッダー以外が全部バイナリーデータになって少しでもちょっと小さくしようみたいなのがあっているので、これをちょっと使う、えー、ときに少し意識してあげると迷わないのかなと思っています。で実際に例えば、えー、先ほど言ったようにこう天群データ、ラス形式だったらば、えー、結構ポリゴンに変化して 変換したいいなっていう時は、えー、よくあるのは RAS からこの PLY 形式に変換してこれをさまざまなツールに持っていって、えー、とメッシュデータに変換したりすることが多いので、まあえー、そういった意味では RAS でいろいろ加工しようとするよりは RAS、うん、で少しこう、えー、ななノーマライズとか修正をして PLY で持っていくみたいなことをやっていくといいのかなと思っていますでそんなときにこう、えー、便利なオープンソースのファイルというかツール分がありますなので、えー、とこの辺りが割に、えーと えー、使っているツール割に有名なところです最初あのクラウドコンペアっていうのはこれは天群ファイル用のファイルをこうし、えー、加工したりあの修正しているようなツールでまあこれオープンソースのソフトウェアなんですけれども大量にデータを実は変換したりこれを使っているときにこのえとクラウドコンペアはコマンドラインのツールにもなっているのでコマンドラインから大量になんか変換したり加工するのはこういったクラウドコンペアがすごくメニューなのかなと。 あともう一つはメッシュラブっていうのはどっちかってこれは天群のサポートしてるけどどっちか と, いうとメッシュデータ先ほどのメッシュデータの加工なんかこうやってメッシュラブみたいなのを使うといろんな加工ができたりしていますであと下の3つはどっちかっていうとソフトウェアライブラリなのであのポイントクラウドライブラリーはどっちかっていうと C++ 用のライブラリーであっても Python のラップも確かあります あとは、表示とがさせんな、この Open3D とか OpenCV みたいなライバリーを使って、表示をしたり、加工をしたりします。で、で実際にちょっと1個、何個か持ってきました。これが p l y 形式、最初のラス形式から p l y にして、これ Open3D とマッププロットリブで、 Google、コラボレートリーで表示された例ですね。で、えー、とこれはやり方としては、一、えー、つは、えー、とこれ、ドットなので、ドットっていうのは、サ、え、ン、ーまあ、プル図で表示ができるんですね。なので、これは、だから、俗にあマッププロットリブでサンプル図を使って、 ドット絵を出したのがこんなな形になりますこれを使うと Google コラボレートで表示ができたりします。でなんでこんなことをしているかというと、実は Open3D とかに実は 3D の表示用の関数とかもあるんですけれども、これが Jupyter オ ー, ートブックで出るんですけど、実は Google コラボレートでは出せなかったりするので、その時ときはこういうマッププロットリブを作るといいのかなと。これは Google コラボレートリーがサポートされていないのがここら辺の表示って別ウィンドウを表示して、 あの表示をするみたいなツールが多くてそのえっと動きがやっぱりね Google コラボレートでできないのでえもしうまくインライン表示ができると多分いくのかなっていうところがあるんですけどもちょっとえこういったえところをまあコツとしてはえー Google コラボと JupyterNotebook ーーでえー使う関数が多分変わってくると思います先なのでえもし Google コラボレートリーを出す時はこういったちょっと工夫をしてあげる必要があるのでその時は例えば JupyterNotebook ーーでやってみるみたいなところをちょっとツールを選んであげるといいのかなと思います。 で今度 は, は OBJ メッシュデータも表示してみようということで、えー、同じように出しています。これは今度は Open3D と表示 は, あのこれはプロットリーを使って可視化をさせています。でこれはあえて、ね、色を、えー、自分でつけてこれは鉱石 の,、えー、の角度ですね鉱石の向きによって色を変えて、えー、表示をさせていますでその時にこれもちょっとインタラクティブにプロットリーなので動いたりしてするので、えー、表示をしたときに、えー、こう便利になるのかなと思います。 ででここら辺も細かく話をしていると多分時間がなくなっちゃうのでえ今日までに書いておこうと思って8回目で一生懸命書いたんですけどとてもじゃない人は今日書ききれなかったのでえとまたちょっと合間を見てしこしこ書いていくのでえとえと今日の資料とあと8回目でいいを見ていただくと割にえといろんなところが分かるんじゃないかなということで。と 今日はちょっとこのぐらいの説明にして、まあ最初ね、リンク先のご紹介をしてきたみたいなんですけれども、まあ、そこを見ていただけるとよろしいかなと思います。でまあとデータとか使い方ですけどもせっかくなので地理空間情報データはこんなところから集めてくださいという少しの例と実際にそれを使ってどんなことができるのかなということをちょっとご紹介をしていこうかなと思います。じ ゃ, じゃん ってことこで、ちょっとこれは私が身近にあるもののサービスなり何なりを持ってきましたので実際これだけではなくてもっとたくさんいっぱいいっぱいあります。だけどちょっとここら辺だと私の身近なところにあるので説明しやすいので上げてきました。 でまずあのこれ皆さん、多分地理空間情報というかそういったプラットーとか使うと聞いたことあるんですけどこの G 空間情報センターというのがありますえとこれはえ今、三間学で日本中 に, 日本中にあるですねあの1データ要地理空間データを全部集めようとやっているプロジェクトでえとこの中にデータセットまあえ今だと、えー 7800ぐらいのそういう地理空間系のデータが集まったりあとはここの中に入ってなくてリンクだけのも当然ありますだからデータがあるものとリンクもあるのとあとこれ民間のデータもあります民間のデータは有料であったりするので無料と有料そういったものもありますけれどもその中でできるだけここに集めここの時間情報センターに行けばそれなりのやっぱりこう位置情報みたいなデータが 見つかればなということでこういうことをやっているで当然これだけではなくて他にもいっぱいそんなサービスあるので、まあ、その中の一つだと思っていただければと思います。で、もう一つ、えー、とよくあのプロジェクトプラトーっというのは聞いたことあるんですけどもこのプロジェクトプラトーのデータは軸衛情報センターで持っています。なので、えー、と入り口としては、えー、とプラトウ側がプ、まあ、ラントで持っているんですけれどもデータとしては軸衛情報センターが持っている。 というところですねで実際にこのプラトのデータっていうのはもともとこのプラト t 用に作ったデータはなくてこれ実はもともと国やる自治体がもともと持ってたデータを、えー、こういうにプラトっていうプロジェクトにして見せてるんですねで元になってるデータというのは都市計画基本図とか都市計画基礎情報とかそんなもともとあるデータあと公開測量の成果みたいなものをやってものをうまく組み立てて、えー、もう一つはここが大きいのは CTGML っていう国際標準の団体のデータで揃えたっていうところがすごく大きいのかなってこの、まあ、プロジェクト。 結構プラトではこう注目されているあと実は国土交通省は別にもう一つあの国土データプラットフォームというのをやっていてですね、えー、あのプラトでえーで持てなかったデータ以外のものはここでえとご紹介という部分でデータを持っている。 まあ、よくあるダムとか道路とかトンネルとかちょっとえ建物とはまた違ったものねそういう社会インフラのデータもこれもオープンデータとして公開していこうってこうやって国土交通省がこういう国土データプラットフォームを持ってるのでプラットになかったようなデータもここら辺を見ていただけるといいのかなってことあと。 あとマイシティコンストラクションってこれも一つのサービスなんですけどももともとそういった意味ではえ土木工事をしている人たちって実はあのえ工事の報告に電子納品ってもともとデジタルデータとして納品をしているんですけれどもそれがなかなかやっぱり国民の皆さんに届いていないということでこれはまああ納品の時点からえそういう天群データとか UAV のデータをデジタルで取ってそれを、えー 納品ををしててくださいいいみたいな動きをやっていますでこれも全部の自治体がやってるわけではなくて、まあ、一部の自治体なんですけどもそういった動きがあって、まあ、このデータも築地それぞれオープンデータになって実感自由予センターから検索できるような可能なので、えー、とそういった意味では、えー、とそうっ橋とか道路のデータみたいなここからも見つけることができるのかもしれないですね。 でえー、とこれは、えー、とデータというより一つの利活用のところもあるんですけどマイシティフォーキャストってなってこれは何をやっているかという と,、えー、と将来の人口の推計をやっていますこのサ、えービス自体は今2015年から2040年の、えー、と各地域の世帯のと人口の数を予測をしている。 これはだ予測をしているので実際、えー、のリアルなデータとはちょっとずれたり し, しているところがあるんですけども、えー、と自治体単位ではなくて国、えー、と。 国税調査でいう小地域単位での人口の予測をしているデータですで。これはちょっと残念ながらまだオープンにはなっていないんですけども将来的にこの予測をしたデータを何らかの形で皆さんが使えるような形にしていこうかなと思っているのでこれはかもう少しお待ちくださいというところですね。であと実際にこうあとデータのこれ利活用になるんですけどもこういったレジタルシティサービスというのをこれもちょっとあのアイ i t っていう一般社団保障、まあ、技術復興情報データが運営しているところがやっているんですけどもこれ自治体の皆さんから データをもらったものを、ちょっとまあそといういったような可視化みたいなことをやっています、だこれもそういった意味では、地力管理空間情報の活利活用ですね、えー、先ほどのプラトーじゃないですけど、自治体の方 っ, てやっぱいろんなデータを持っているので、そういったものをこのえと一元的に見えるようなサービスであったりとか。 あとマイシティレポートというのがあってですねこれもあの今日えっとえ2つあってこれもえマイシティレポートとして実は2つのサービスがある双子のサービスなんですけれども左側のシズンというのはスマホでえっと市民の人からデータを 市民投稿をしていくようなデータ要はスマホに写真を撮ってそれを位置情報付きで投稿、えー、していくよくあるこれだと道路の損傷とかあったらそれあの市役所にこう電話するんじゃなくて写真を撮って投稿してくださいそうするそう、えー、とそこの道路の写真のデータが集まってきますよねみたいなところがあったりするので位置情報付きのサービスなので実際にどこの場所にどういったものがあるのかってことは市役所が分かるみたいなです。 でもう1つは、えー、とこれ今うもスポンサ ー, サー、えー、ブースでご紹介しているマイシティレポートというサービスなんですけどこ れ, はあれです、ね、あの実際に、えー、と車にスマホなりドラレコがもあってそこから写真をどんど ん, ど ん, ど ん, どん撮っていくで特にこれ自治体の方にお願いをしているんですけどそういう意味ではもともとそういう公用車だったりゴミの配送車とかそういうところにゴミをつけていくとどんどん。 街の道路データが集まってくるので、それをもって道路の管理をしみたいに主要なサービスですね。でヘッドまとめていきます。で、えっとまとめとしてはまあ、こういった地力感情ホテルとずいぶん身近になってきたので、ぜひ皆さんそのアイデアまあ、データを集めていろんなアイデアであー。なんか、えー、いろんなサービスをつってください。ってことと、結構この地理感情報の利活用の推促進ってすごく望まれているので、皆さんのアイデア一つで何かやっていただければなと思います。でよいしょ。 最後そういった意味で私ジ、えー、ジオパイソン JP というコミュニティをやっています。ちょっとあのすごくマイペースでやってるんですけれども、まあ、コンパスとディスコードがあるんですけれども、実際にこれも、えーとね、2019年ですね、このパイコンのポスターセッションをちょっと出したときに、えー、との仲間とともに最初に作って、えー、細々とやってるので、ぜひそういったものに、えー、興味、まあ、今日紹介していけたと思ったらたくさんあるので、もし興味があれば、ぜひこのコミュニティに入っていただけると嬉しいかなと思っています。であととしてはこの ジオパイソンって実はスイスで毎年カンファレンスをやってるのでちょっと何かいいアイデアが集まったりしたら、えー、皆さんスイスに行きませんかってことです今年も2006 月,、ね、月にスイスでやってるのでなんかネタ作ってスイスに、えー、そういうジオデータとか地理空間情報データのアイデアで作っていくっていうのも一つ面白いかなと思っています。 あと、その他の、えっ、ー、と、地理関係の情報のコミュニティとしては、えーと、データとアプリケーションというのがあります。まあ、データっていうのはよく言うオープンストリートマップですね。オープンストリートマップは基礎ってのは、地図データをみんなで、市民がみんなで作っていくみたうな、そんな取り組みであったりするので、ちょうどこのオープン ス,、えー、とストリートマップ、ステートオブマップっていうところが、えー、12月の3日にイベントを、加古川ですね、ちょっと大阪の方になるんですけど、えー、でやったり、あ、大阪、加古川はこれ兵庫県ですね。 あと一条北欧のアプリケーションというのが、発想 G というそういう取 り, 取, りります取り組みがあります。それはオイスジオ財団というところをやっているんですけれども、実はこの地理空間系 の, そのライブラリーはこういったオイスジオ財団の人たちが作っていて、それを広くオープンソースとして使っていただくみたいなことをやっているので、えー、とそういったところの、えー、コミュニティとつながると結構地理空間系ができたりするのかなと思っています。で、えー、とこの発想 G も、ちょっと今年はオンラインなんですけれども、11月にイベントを 書いてカンンファレンスをやります、えー、多分12と13があるんですけれども、えー、っと多分12が多分コアデーなので、12だとあのオンラインでそういった意味でこういった地理空間系の取り組みみたいなのとかコミュニティがあるので、まあえー無料、これは無料で見れるので、もし興味があれば見ていただくと嬉しいなってことと、あとこれ、最近あのパイソン、Python、うん。 アイソンブっていうのはなんか何かの縁でちょっと、えー、書くことがあったのでインターフェースの中で実はデジタルツインというテーマで、えー、少し記事を書き出しています、えー、なのでこを生向けのすごく簡単なやり方なので本当に今日よりさらにあのこうエッセースしか書いてないんですけども、まあ、興味を持っていただければなというところで、まあ、そこではえとどっちかっていうと今日みたいなご紹介と。えーと そうですねあのライダーとかそういうスマホを使って 3D 使うみたいなそんなことをやってたりするのでどっかで立ち寄りしてみていただけるとよろしいかなと思います。ありがとう あと、今日今日もブースある ん, んですけども、も、えー、先ほどのマイシティレポートみたいなの AI を使って道路情報の分析をしているようなサポートをやっているのが、そのサービスの、ね、アーバン X という会社なんですけども、まあ、そこでは今、ちょっと、えー、募集をしているので、何か興味がある方い た, たら、ぜ、え、ひ、ー、そこのブースか何かでこう、ブースですね、に聞いてみてください。特に機械学習とか画像処理みたいな、実はそういう地理空間系の、えー、情報を使うには、機械学習とか画像処理みたいなのを使ったりするので、実は AI が地力感以外にやっぱりそういった意味では強みがあるのかなと思ってま、ね、す。で終わりです。で最後にあなんか小さいーえっ、ー、と。 そんなあの気持ちが小さいわけじゃないですけど、<笑>明日スプリントを、えー、ちょっと申し込みした明日のテーマ、シティ g m l の変換ツールっていうところですね、先ほどのプラト t のデータってシティ g m l なんですけども、それがものすごくやっぱりあのデータを使う上でフォーマット変換しないと使えなかったりするので、ちょっとみんなで、えー、変換するツールを作ってみませんかっていうところでやりますので、よろしくお願いします。私の方が以上ですはい 発表ありがとうございましたスライドに質問が上がっているようですのでいくつか質問をさせていただきます、はいはいえー、まず一つ目です、えー、緯度経度住所間変更などを行ったりしますかする場合何かノウハウなどあれば聞きたいです日本語の表記売れに困っています、はい、とのことです10日 それジオコーディングっていう言葉があるんですけどもまさに今そこは、えーえー、実はすごく課題になっていて、えー、とまず、えー、井戸経路から住所に変換するとき日本の住所ってやいろいろ歴史があってやっぱり供給は人が入れてるのでそういった意味ではあの、えー、全額で書いたりとかノンに書いたり棒みたいに言ってそこは あ, のある程度こう。えー 変換ができて、そういうサービスもいろいろとか無料サービスもあるんですけれども、一つは、サービスとしては、ドケ経路から変換する、例えば東大でもそういった無料の変換サービスをやっていたりとか、あと国もえと GitHub で、ドケ経路からか住所を変換するようなサービスみたいなものをやっているので、ちょっとそこをえググってみていただければ、それを使っていただければいいと思うんですけど、ただ、残念ながら完璧な変換ツールはまだえとありませんということですね、うん。はい ははい、いいありがとうございます。す。でで続いての質問です、えー、天群データのような3次元データの描画は結構、処理が重そうですが GPU がついている PC を使う必要がありますす。かととのことです、えーっとね、天群データはそのまま出そうとすると届くんじゃなきゃ出せないので、まあ、出すときにまず1つ、やっぱり間引いて表示ができるぐらい間引いたりする必要があるのとそれでもやっぱり重かったりするのでやっぱ GPU があった方がより好ましいということがあります。 なのでやっぱり表示用に元の数のデータじゃなくてやっぱり表示用にデータ変換をしてあげる必要がありますはいありがとうございます、えー、続いては感想になります、えー、スイス行きたいだそうですああぜひ行きましょうなんで行きましょう<笑><笑>ありがとうございます、えー、では続いては、えー、質問になります、えー、ジオパンダ図とか産業でできますの例について質問です、はいえー、画面下部にあった地図が、えー、産業 程度ですかね産業程度で出て、産業、これ、シドって読んだらいいんですかね、ちょっと専門用語でしょうか、緩むにドと書いて、のえー、いで出てくるのですか、えー、地図データはどこから取っているのでしょうかとの質問です。産業程度ここ、えー、これですねここの ここのでですねジオすねねれ、えー、地図データはこれオープンストリートマップのデータなので、えー、っとこのライバリーの中でオープンストリートマップの、まあ、ある意味 API を叩いてそこからデータをダウンロードしていはいありがとうございます、えー、続いての質問です。 えー、天群データの一つ一つの点は単なる点の集合なのですかつまり隣の点や近くの点との関係は一切知らないのでしょうかとのことです、えー、と知らないです単なる点なので隣の点のデータがどういうデータかは知らないです関係性はないです、はい、ありがとうございます、えー、続いての質問です、えー、道路ネットワークデータを使ってみたいなと思ったことがあるのですが交差点の情報がないなど 自分が欲しい情報が揃っていなくて諦めたことがあります。これまでに欲しい情報が足りなくて困ったことはありますかまた、そのような時はどうしましたかとのことです。 えー、と困ることはたくさんあって、ですね実はこの地理空間データって無料と有料のデータがあります、で道路ネットワークのデータっていうのは実はあの、えー、DRM っていうあの、えー、データがあるんですけども、これがものすごく高くて、ですね多分一般には買えなかったりするデータだったりするので、そういった意味では企業さんだと、えー、とあれ年間何百万とか払う必要があるんですが、全国版を使うと、そのぐらいかかるようなデータがあるので、ちょっとなかなか使えなかったりするので、であともう一つは、そういった意味では OSM ですね、オープンストリートマップで、えー そのデータを使うということはりオープンソースというかオープンデータとして使うことがあるなので道路ネットワークだったらそのオープンストリートマップのデータから道路データを抜いてちょっと道路ネットワークとして使うので道路ネットワーク用のデータの変換がする必要があるんですけど OS のデータを使 う, っていうとす、はいとありがとうございます、えー、では続いての質問です。今回の発表趣旨とは少し異なりますが 有限要素モデル FEM のようなメッシュモデルも接点群で構成されておりますがこれを描画することも可能なのでしょうかとのことですどうなんだろうちょっとそこは私もね、うん、やってみないとわからない<笑>はいありがとうございますでは続いての質問ですえ緯度・経度で表現できる最小の単位メートルやセンチメートルはどれくらいでしょうかあと現状実運用に耐えうる 緯度、軽度度の流度はどのくらいでしょうかとのことです。えー、っとまず、えー、っと単位でいうと、まずあの、えー、メートル距離でいうと、大体一般的に使うのは大体メートルの単位です、ね、でこういう地理空間情報でやるとメートルの単位ですね、で緯度、軽度でいうと、あれは度なので、えー、何度、何分ぐらいの、えー、単位ですね。 でだから、えー、と井戸経済に関してはあの、60進法で出す方法とあの、えー、フローティングで出す方法があるんですけれども、大、え、体、ー、いい一番小さいのが、だから何度、何分までの、えー、流ュになると思いまますすはいいありがとうございますと続いては、えーっとはい、質問です、えー、詳しくないのですが、グーグルストリートビューを3次元データにして、東京のデジタルツインを作れたりするのでしょうかとのことです。 えー、と重ね合わせをすればできできます、ね。<笑>ありがとうございます。えー、続きまして、えー、質問です。えー、人流データの解析において地理空間情報の活用はどのようになされているのでしょうかとのことです。えー、とどうなるどなる人流データって ど, どうのデータ結構まあ人流データ例えばいろんなのがあって一番わかりやすいのがあの携帯の 会社が出している人流データっていうのがあって、要は皆さんの携帯の電話携帯がええまあどこにあるんだっていうのをあるので、それを使って分析をしたりする。人流を使ってなんですか？えっと質問、人流データの解析において。 地理空間情報の活用はどのようになされているのでしょうかという質問でしたあれですだから例えばそういった意味ではイベントみたいな一番分かりやすいのはあの、えー、まず防災に使ったりすることありますよねそういう人流データがどういうふうに普段から流れたりするっていうのとあと分かりやすいのがあとあのマーケティングに使うっていうのありますよねまさに人が何曜日の何時に人がどのくらいここに通ってるとかっていうだけでも、えー、と割にあの例えばそコンビニをどこに出そうかなっていう と,、えー、とここの、えー、例えば何曜日の、えー、何時ぐらい どのくらい人が通ってるみたいなとか、そういった 町, 町のそういう地図にそうやって人がどうやって流れてるかを見てあげると、そういった意味ではそういった営業的なそ う, う戦略が立てられるんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。と続いては機材に対するあ関するご指摘ですね。マイクの感度がいいのか周辺を拾いますなということで、こちらこの後のコーヒーブレイクの間に調整させていただきます。ご指摘ありがとうございます。えー、続いては質問になります。 えー、天点群データを自分で計測するいい方法はありますか？とのことです。計測をするなんだろ。計測ってわからん。ちょっと計測が何かわかんないですけど、天群データは最近で言うとあの、えー、あれですね。iphone のあのライダーを使って作れることがあるので、今日あの表示をしてきたやつも全部えっ、ー、とこれは？えー 計測というより作るですね作るというと こ, ういったところがあって、実際にあの天群データをプロナミの方にやると、どうしても機材が数百万ぐらいするようなデータじゃな精度が出ないので、ある程度あ、これじゃないですね、ある程度そこはあき諦めて、まあ、あのそういうあの iPhone でもこのぐらいの天群データを作られているので、その精度っていうところまでだったら、多分短身近にできるんじゃないかなと思います。 えー、続いても質問になります。えー、航空写真等の背景もカスタマイズできるのでしょうかとのことです。ど、え、う、ー、どういうふうに使うかにもよると思いますけども、まあ、えー、通常はそういう画像データなのでカスタマイズできると思います。はい、ありがとうございます。えー、っと続きまして、えー、はい質問になります。えー、今でも NERF を使うのでしょうかとのことです。 まず NERF がちょっとわからない<笑>。ちょっとごめんなさい、不勉強でごめんなさい。NERF が何かがわからないですね。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。承知いたしました。えー、そうしましたらつ、えー、いて感想になります。えー、ケプラー GL かっこよくて良いですねとのことです。あ、ありがとうございます。ぜひ使ってください。ヘ<笑>ラ<笑>にできるのね。はい、ありがとうございます。 えー、そうしましたら、えー、っと補足情報があの参加者の方からございましたあの、制度について少し知っているので、先ほどの質問の方に補足ですとのことです。 緯度経度の場合は、同分秒の秒部分やどのしょどの表現に少数を使えるので、いくらでも細かく表現できます。実用的には、GNSS などを使ってセンチメートル級を測量技術する技術がありますという投稿がございました。そうです、全くそうです、そうです。ありがとうございます。ますではちょっとお時間となりましたので、えーっと、質問のコーナーの方は以上とさせていただきます。えー、それでは、えー、っと以上と。 えー、なります尾又、えー、さんに、えー、皆様拍手をお願いいたしま す, ます、はい、では質問がある方また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動いたしますの で, です壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします またパーティー参加者向けのアナウンスですが、受付が開始されております。受付に抗原検査キットがございますので、必ず行っていただきますようよろしくお願いいたします。またスポンサーによるブースがございますので、こちらもぜひ訪れてみてください。以上となります。ありがとうございました。